「時に涙泣して」「時に何か変にして」「時に何かをて」「時に か, 時にか笑いて」「で 臨床会錦国連科の皆さん、ありがとう。